じゃあ最後のコーナーナです、えー、と最後にまとめ今日何やったかみたいなのを確認してあの明日からもいい感じになってほしいなっていう話をして一区切りです。でその後にあのにアンケートを書いてもらってその結果をまあここで開いて次どうしたらいいかねみたいな話をちょっとして終わりに。 なります。いいですか。でアンケート書く時間またあるので、多分そこを今熱中してるとは思うんですけども、一回あの止めてこっちを見てください。いいですか。はい。じゃあ今日やったことの再確認に対してからどうしようかねみたいな話をしようと思います。で今日はオフィスの開発に未経験だった人が経験した人になるっていうのを やってましたでほとんどの人がそうなったはずです。で実際やったことは何かっていうと体験するために普通にユーザーとして使ってみるっていうのをやってでその中で見つかったフィードバックした方が良さそうだなっていうところを実際にフィードバックするっていうのを経験しました。でえー、とユーザーとして動かすってところではあの何ですか今までスルーしてた ようなことも意外と他の視点から見るとフィードバックするっていうポイントになるんだなっていうのを気づけたんじゃないかなと思います。で、その時にポイントになったのが常にメモしたことだったはずです。その自分でメモしただけで見つけられた人、その今まで気づいてなかったのは見つけられた人もいると思いますし、そのメモをこうスポーターの人だったり他の人たちとこう共有する中で、あこういうふうな観点もあるんだなっていうのを気づけた人もいると思いますが、まあ、ここがポイントです。 でえーそうですね、で詰まったところは今まではなんかこうクソみたいな感じとかあのうまくいかないなみたいな感じでっていうふうに捉えてたと思いますけれども、えー、と OSS の会発に参加するチャンスと捉えることもできるので、まあ、そういうふうな感じで捉えてみて今日やってみて楽しかったなって思った人も結構いると思うのであのあこれなんか詰まったけどこれはじゃあちょっとやってみる機会だなと思ってヒードバックっていうのをこれからもやっていってください。 でただドキュメントが多かったかとは思うんですけれどもそこら辺がうまくなるさらに良くなると次の人をもっとすんなりインストールできるようになってあの自分も次やるとうれしくなりますし他の人も嬉しくなるっていう状態なので是非やってみてください。で今までその OSS の開発に参加するっていうとなんかバリバリコード書いてなんかすごく敷居高そうみたいなイメージだったと思うんですけれども例えば今日やったみたいにこの初めて 使う人とかユーザーの視点だけで、あのい oss 使ってっていうのからのフィードバックでもあの開発に参加するっていうのはできるっていうことを体験してもらいました。で、今回リードミー見ることを見たと思うんですけれども、リードミーとかはあの初めて使う人向けに書かれているものなので、その初めての人がどう思うか？みたいなフィードバックっていうのはすごく有用なんですね。 実際書いてる人たちは初めなのでその初めての人だからできるってこともあるので僕まだ何かできないから送るのもちょっとフィードバックするのもちょっとっていうふうに考える必要はないです。あのそれぞれの立場の人でできることいろいろあるのでそれぞれの立場で何か や, るやればいいです。でそれで全体として OSS よくなればそれはそれでいいことなのであの自分はなんとかだからみたいな感じで なんかこう一歩引く必要はありませんで今日どういうふうにやればいいかっていうのも分かったと思うので明日からも同じようにやれるはずです。で困ったらあ の, チャットです、ね、あの今日使ってたここのチャットでこういうふうなことがあったんですけどもどうしたらいいですかねみたいな相談して相談できますそしたら誰かここに今日いた人かもしれないし他に興味ない人でもなんか答えてくれたりするのでそこで相談してから実際に開発元に フィードバックいいうののもでできるので活用してください最初のうちは多分まだ不安なこともあると思うのでそういうのを活用してあの明日からもやっていってていください で, 明日からですけどもとりあえず今日体験したやり方何回かやってみるのがいいと思いますで慣れてきたら他にいろんなやり方やってる人たちいると思うのでそこら辺やり方アレンジしたいでいいと思います。であのまあ 毎回うまくできるわけじゃないから、今うまくいったかもしれないけど、次なんか変なフィードバックしちゃったらみたいに思う人がいるかもしれませんけども、えっ、ー、と、大丈夫ですっていうのは、えっ、ー、と、なんすかね、いろんな人が開関わってるので、その、一回なんかヘマしたからといって、あいつはもうダメなやつ認定みたいな感じにはならないです。その これは良くないよみたいなのをこう言われた後にもう何回も同じことやってたらさすがにあいつはちょっとみたいにはなると思うんですけれども普通にこういう風な時はこうやって欲しいなみたいな風なのをもらってそれを反映して次もっとうまくやるようになってれば大丈夫ですなんで普通に会話してこうやったらいいねみたいなのを一緒によく知っていくっていうのを普通にやってれば別になんか一回失敗してもなんかあいつはダメだからみたいな感じはならないので。 あの安心してててやってみてくださいで困ったらさっきのチャットでまた相談すれば個別にまた相談もででできるので大丈夫ですなので、えー、と今日も楽しいんだと思うんですがあのこれからやっていく時も不安だなみたいなのはあると思うんですけどあんまりそこにとらわれすぎて一歩踏み出せないみたいになるよりはあの周りの人と協力したりだったり。あの うまくいかなくても次頑張ろうはうまくやるようにとかっていう風にやっていけば大丈夫なのであの明日からもやっていって OSS 開発に参加していってください。でえー、っていうのが今日のやつのいい感じにまとめたやつです。<笑>はい、ありがとうお疲れ様でしたで一区切りで。